この曲は去年ですね、おととしか、おととしの秋に発表するつもりで、えー、作っていただいて、えー、おととし、それがかなわず、去年、えー、どうにかあ皆さんの前で、地元で、えー、披露して、でもう一回今年、えー、秋に、えー、花を開かせたいなと思っているメインの曲になります。はいえー、残っている力を 全部出し切るつもりで頑張って踊りますので、えー、応援よ ろ, よ, ろ よ, ろよろしくお願いします。それでははりますのい ありがとうございました